こんにちは G です今回は Ubuntu までのお話前回古い PC を USB 起動のマンジャロでよみがえらせる動画を公開しました嬉しいことに多くのお問い合わせがありましたそこでその続報ですネットではライブ USB つまりインストーラー用 USB を作る記事は多いんですが前回動画はライブ USB を使って外部ドライブとして起動可能な USB を作る方法でした USB メモリーだけでなく SSD でも同様に制作できます前回の方法で EndeavorOS と MXOS の USB も作ってみました 要はアーチ系とデビアン系の確認ですただ Ubuntu 系は同じ方法では作成できませんちょっとだけ事前の準備が必要なんです今回は Ubuntu まを外部ドライブとして USB で起動する方法のご紹介です前回と同じ12年前のノート PC を使用しました 画面の仕様のノート PC です USB メモリーはインストーラー USB 用と起動用の合計2個用意しますこれらの USB は事前に FAT32 でフォーマットしておきますまず画面のサイトから Ubuntu までの ISO イメージをダウンロードしますちょうど公式版が出たばかりなので 22.04 ジャミージェリーフィッシュを採用ダウンロードしたイメージファイルをエッチャーで USB に焼きますウェブではインストーラー USB の作成についてさまざまな方法が紹介されていますでもプラットフォームを問わずエッチャーだけで事足りるんですよねエッチャーは 画面のサイトでで入手できますここまでは簡単ですが以降はちょっと慎重に起動する USB の作成には事前の仕掛けが必要です USB に EFI システムパーティションを作らないといけない「何それ」なんですが要は起動のためのパーティションを事前に用意するんです SSD の場合も同じ準備が必要ですこの作業には g p a r t e d というソフトを使用します g p a r t e d はほとんどの Linux ディストロで利用できます RaspiOS、Ubuntu、Manjaro など環境を問いませんので g p a r t e d をインストールしておきますここでは前回動画の PC 上のマンジャロ環境で Gpartet を使用します起動させる USB を挿して Gpartet を起動します右上のポップメニューで起動させる USB を指定します画面では SDC がそれに当たります選択してデバイスメニューから パーティションテーブルの作成を選びますアンマウントしろと怒られましたパーティションメニューでアンマウント再度デバイスメニューからパーティションテーブルの作成を選びますパーティションテーブルの形式を GPT にして適用ボタンをクリック この作業が重要ですパーティションメニューから「NEW」を選び新しいパーティションを作りますサイズは100から 200MB 程度で十分ですここでは 200MB にしていますパーティション名とラベルは ESP とタイプします ファイルシステムは FAT32 にしてください追加ボタンをクリック編集メニューまたはアイコンで保留中のすべての操作を適用を選びます 最後に ESP と書かれた新しいパーティションを選択しますパーティションメニューからフラグを編集を選んでブートと ESP をチェックします以上で必要なパーティションができました これらの作業では USB によってはエラーになることがあります。その場合 GPT 形式にするところから繰り返し試してみます。それでもダメならその USB は起動用には向いていないということです。インストーラー USB とパーティションを作成した USB 両方を挿して PC を起動します。 画面のように Ubuntu までのインストーラーが起動しますはじめに左のリストから日本語を選びます Ubuntu までをインストールをクリックキーボードはジャパニーズにアップデートと他のソフトウェアの画面は 変更なしで続けるボタンをクリックインストールの種類の画面ではそれ以外をクリックしますデバイス一覧が表示されます実施例のデバイス構成は画面の通りです div/sdc2 を選択してマイナスボタンをクリックすると空き領域になりますその領域を選んでプラスボタンをクリックするとパーティションの作成ウィンドウが表示されます基本パーティションを選択利用方法は ext4 ジャーナリングファイルシステム マウスポイントはスラッシュを選んで OK ボタンをクリック DIV スラッシュ SDC2 を再度選んでチェックボックスにチェックを入れますブートローダーをインストールするデバイスは DIV スラッシュ SDC を選びますインストールボタンをクリックすると確認画面が表示され 続けるをクリック以上でインストールが始まります地域は東京にして名前コンピューター名パスワードを入力して続けるボタンをクリック所要時間は PC や USB の速度に依存しますが私の環境では50分程度でした インストールが終わると再起動が促されインストール USB を抜いて Enter キーをタイプこれで外部 USB から部分2までが起動します標準で日本語入力できるんですが Ibus と f i t e x が入ってて分かりにくい言語切り替えが面倒なので バイテックスだけに変更しましまょうターミナルを立ち上げて画面のようにアイバスを削除します続いて画面のようにバイテックスのインストール一度ログアウトかリブートすると日本語が使えるようになります一通り動作させた感想です Bluetooth は動作するんですがエラーが多発して安定しないラズパイ版の j a m ー・ジ j e l l y f i s h でも Bluetooth は不安定なのでバージョンアップに期待同じ要領で作成した他のディストロと比較すると Ubuntu までの挙動はちょっともっさりですねでも Windows 10と比べると Ubuntu マテはかなり快適に動作します。利用方法や設定については、過去動画を参照ください。Ubuntu マテのインストールは、事前準備がちょっと面倒ですが、メリットもあります。追加アプリや設定なしで、このままで Mac でも起動できます。USB を挿して、 オプションキーを押ししたままま起動します左右矢印キーで EFI ブートを選んでください Mac でも一回り評価したんですが w i f i 接続だけできない有線接続は大丈夫ですこれが一般的なトラブルなのかは判断できません結論は マックでも問題なく動作しますが常用はしないかな試したのは2009年の古い MacBookPro ですただこの Mac まだ現役で速度も十分速いのであえてうぶん通を入れる必要がないでも外部 u s b 一つで Mac でも Windows でも起動できる Ubuntu では便利じゃないですかよろしければぜひお試しを Ubuntu 起動するとグラブレスキューが表示されて Windows が起動できなくなることがありますマスターボートレコードにオーバーライドされるためで UbuntuUSB から起動して Windows に切り替えは可能です マスターブートレコードの修復はちょっと面倒ですのでわずらわしいとお考えなら部分通を避けましょう今回古い PC 用に4種類の USB を作りましたどのディストロを使うのかは好みによります比較してみると MX は起動が遅い Endeavor は 初めて試したんですが特にこれだという印象はありませんでした KDE はともかく Xspace は日本語化もっと頑張れですね部分詰つまては馴染みがあるんですが他と比べるとなんかもっさりしてるということでこの PC ではやりたいことができて 安定ししているるマンジャロを常用することになりましたご覧いただきありがとうございました日本では iPhone の発売がアメリカより1年遅れましただから iPhone アプリの開発は iPodTouch で始めましたその iPodTouch が販売終了だそうです 当時国内は i モード一色でしたが開発が閉鎖的だったので一過性のものと思っていました銀行さんにそう話したらこんなに普及してるんだからそんなことはないと言われました i モードの愛はインタラクティブとか私の愛と言われてたんですが 少なくともインターナショナルではなかったんですね技術は一晩で世界を変えてしまうスマホはまさにそれを体現していますねでも奥さんは一晩では機嫌が治らないこれはインターナショナルと思いますではまた次回